演んぶ演。どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそういうわけで本日はじゃチャンネル登録よろしくお願いしますじゃファミリーてての例えばカルビねいらっしゃいでホルドチップ の,、ね、の幸せバター味を食べたいと思いますん、ね、うーん幸せバターはあっていよいよなに中で入っているというわけではないのですがそれでも決まりますねポテトチップスの味の たというのが、まあ、じゃがいもとピザも結構相性いいですけど、これはどうなんでしょうね。では、いただきます。<音声>バッターの風味はかなりまろやかで、ね、ちょっと甘みもあって。 で本当に幸せになれるようなそんな気がしましたねでチーズとしてとろーりとほんのり広がってくるのも良かったです是非本物ポルチの方も食べてみたんですけど、まあ、本物というよりもおかしいんですとても美味しかったのでこちらも点数とさせていただきましたご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しい全部収了